はい、ただいまご紹介に預かりました。ガランと申しますえー、2020年に結成して、まだね。1年半ぐらいの活動となっております。けれども。相談やご案内にいろんな大きなステージ挑戦に行けたらと思ってえー、ご案内させてもらっております。その今回の活躍に迫る完全水の開催ということで、非常にいろんな思いもあり、いろんな問いなもありながらの開催だと思います。私たちはやっぱり祭りあっての踊り子ですので、この活躍に起こる最大限盛り上げられるように。